うさみみのついたモコモコパジャマでご登場いただきました。こういった可愛らしい衣装は久々のようだったメンバーは、なんだかハイテンションな雰囲気で、アイドルって感じ。とニコニコしながら話し合い、特に橋山さんは、テンションが上がるあまり、4人の前に踊り出てブレイクダンスを披露。その様子に、平野紫陽さんが大喜び。そんな平野さんは、突然うさみみモコモコの上着の裾をパンツの中にイン。 今度はその平野さんの姿を見て橋さんが、見てみてえと聞きとしていました。集合カットで誰か一人をフィーチャーしたカットをと伝えると、岸優太さんが、じゃ、僕が、と前に出てきてくれたのですが、前に出てしゃがみポーズを取る岸さんの頭や肩を、他の4人が一斉に押し始め、やだ、やだ、と後ろに戻ってしまう岸さん。その後も岸さんにもう一度と、メンバースタッフでお願いするもカくクに、嫌です。 と拒否する岸さんにメンバーは大笑い。その後、じゃ、僕が真ん中に行こうかなと、神宮寺優太さんが岸さんをフォローするように前へ出てきて、チームワークバッチリな皆さんなのでした。インタビューでは、メンバーを思い浮かべる字について聞きました。あるメンバーが、長瀬廉さんを思い浮かべる字で、白米を見たとき、角は白米が大好きだからと答えていたのですが、この取材時もお弁当を食べていた長瀬さんが、 別末のご飯に手をつけていなかった岸さんから白米を譲ってもらっている姿が、そういえば随分前に、皆さんがジャニーズジュニア、時代の取材時にも、長瀬さんは、岸くん、ベークルヘンとおっしゃっていたなと思い出し、変わらぬ長瀬さんの姿にほっこりしました。その他、五人座談会では全国ツアーの裏話や、うさぎさん、衣装にちなみ、メンバーを動物に例えてもらったりと、大いに盛り上がりました。